あれどんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます踊らんかい構えらんか構えんい 絆祭り盛大なるご開催誠におめでとうございます天のを赴花見く彩りなたに浮かせ夢の色大な夜の頼みを望む祈り い風に響く。 大きな拍手をくださいました。皆様方に心を込めて。